しいですよなですかかけのどんらしこのれねこういうとこがもうクルク状になってる。 取っていくかなと思うんですよね。ここね、こういうところ、こういうとこはあのぶつぶつ開けてってい柔らかいところ外しちゃう、中をこううろみたくこう作ってったらどうかな。これ柿柿も梅みたいな感じなんですか？感じあの実際の柿ではないかもわかんないけど、うん、もうこうなったらあのうろみたこ作って梅みたこ作っ て, てもいいかなっ て, ってかなり古い木だからねもう。 私さんの私普通臓器だとね<笑>、傷つけちゃいけないってけどこのぐらいになっちゃえば、もう古いからいいじゃないですか で, す、ね、で、肌も荒れてるからねツルツルのあの臓器だったら、あんまりやっちゃうとうまくないかなと思うのがいいで肌の荒れ抜きっていうのは、素焼きの蜂、はい、薬締めの蜂でもいいと思うんですである程度傷つけてもいいんじゃないかな、と、はい、そういう想像でやってるのかな 削削っっってていいくと削ってきますすうこうこうとかしな、ええ、るってこと<笑>、ええ、えほど。 柔らかいいいいととこころろを取ってった方がでいいですよ硬それをスをてる、はい、そうだそう、うん、硬いところで一応止めてるんだけど。 あれが完成形の、あれはあれですか、想像というか。想像的には、あの、ほら、あの、梅あったじゃない、はいはいはい、あんな感じで、やりたいなと思って。ああ、あの、本に載ってた。中で見える、違うの、ほら。あ、本当だ、あ、いいですね。い い, い, い感じだ。う、ね、ん、ね、めそう。ここだよ、ここ。これ。はい。こうぐーっとこう、ここ。 で彫刻刀でちょっと削、うん、ってみて。 この辺で行っちゃっていいですかそ。それはだからね。生きてたら、どうなんでしょう。ち, <笑>ちょっとわかんない。あ<笑>、来てるわ。これがこ、これ開けちゃうかこれ。そこでこうにこれなんか見えないでしょこれ。うん、ここ開けてばいいかなっ、うん、ていいな、うん。中をくり抜くる、うん。中。 クックはあっった い, っぱいこれなんですか、うん 彫刻されていますか、取ってみましょう。 次第にこうこういうところみたいな黒くなっちゃうんじゃないのか？なるんす、ね。逆に白い方がいいのかな？そしたらあの蛍光材、うん、だけで炭を入れてグレーにするんじゃなく結構差がこういうところも白くなるんですか？なる。ああれ塗れば。じゃあこっちの方がまあインパクトは派手、うん、になりすぎちゃうような気はしますね真っ白なと。なんかこことね被っちゃうもんね。いいそうなんですよね。 ちょっと待って。う でんこでこういう切り込み入れりゃ上からずれをつらなきゃ、うん でこれで一旦削りが終わり、はい。すごいですね。後 ろ, は, 後ろは。いいですね後ろはあんまり次か強かった。次の段階。次の段階。こう絶壁になったので、ね。枝をこれから作り直すって感じですかね。ですね。ですかね。こ, この後は。接着剤入れて。 ちょっとホコリ飛ばさななきゃい、うんうんうん、よりはああ水をね。 接着剤を入れちゃっていいじゃないですか黒いところも取れないから、ね、ネイルは、ええ、でウクみたいになってそこを固めとくと固めるの、うん、あ表面に塗っちゃうって感じじゃないですか染み込ましちゃう、えー、このままだと、こ、うん、こで塗ったって腐ってきていない、えー、この白いところに、えーえー、全部ちょっとこの辺で染みしちましょうなんか染み込んでいくでしょう 瞬間接着剤そう見たことはないですけど新藤さん紹介しましたねあ、木型メンス入る入るああ、入れてましたこれ入りますねっずっと入れちゃう煙出てますねあんまりこういうところについちゃうと、うん、火傷するからねあ、そんな強いんですか普通のアロアルファイル入れ、うんうん、多分どうなんだかね火もついちゃう火もつくんですか うん、ええー、安西やんない作用なの。やっぱキカタエース代わりですもんね。タ、うんね、結構粘着湧いたんじゃないですか、もう。そうだね。ね、あの最初の状態と比べたら全然もうね個性的。こあと取っちゃってよかったね。そうですね。<笑>これ接着剤をやった後に溶毛剤って効くんですか。 けけ悪くなるけど、ねうん、あの着剤入れちゃうんだよあのこのすかいいじゃないですか？いいのかり抜けてるから。 いろんな見によっっって、ね、細くなったら太くななたた太ここがこ悪いんですよ、ね、これがるほど今後はだからこれの培養剤に塗って白くなるのと、うん、あとは枝をこれから作っていくっていう感じですかね。 そうですね。右元から目が出ればなんか立て替えられそうなんで、ねえー、そうなるといいですね。もっとここ上がらないとね。そんな感じで柿の彫刻見見違いましたよね。柿の彫刻だったので、ね。一回目。大変だったんですか。前はあの女の人が持ってたので、ねはい、もっと持ってくるとこんなとこへ。<笑><笑>ええー。初め。そうなんですよ。はい、とりあえず、はあはあ、四方向から取ってやつ。なるほど。 ちょうどこんな感じで、ね、丸切り別物ですよ丸切り別物ですね<笑>そんな感じで、うん、はい<笑><笑>よくできちゃうはい、よくできました<笑>、はい、<笑>どうしたはい 一週間、一週間後。一週間後。どうですか、変化は。変化はほぼないですね。ほぼない。で<笑>、色、白く。なってる箇所が。うん、あの、白くなってるっていうか、もうみんな黒くなっちゃったんだよね。あの、もともと黒いところ。の上に、うん、溶合剤になったっ、ね。そうそうそう。はい。で、黒いっていうか、もう、ネズミ色みたいな。色になって、うん、ここだけ、こういうところだけ、ちょっと白いんで、これは墨汁で染めてやろうかなと。 合わせて、うん、ここ の, の色に合わせてそうそうそうそうこっち側も迫力はすごいですねでも、うん、まがまがしさがちょっと針金かけてあと墨汁塗って、ね、って感じですね是非今年の実がなった時にねねなれば、ま、なればいいけどなればいいけどという形ですはい、はい、<笑>ありがとうございます